はいよう、コースケーは再生中ということで今日もフリースタイルフットボールの技を解説していきたいと思いますはいす今日やる技は何でしょうアランドザワールドを一気に二回回しちゃっていうダブルアランドザワールドやっていきた い, い, きたいと思います 結構これもリクエストいつも多いので、うん、そうだねやりたいっていう子がすごい多いんだよ、うん、いやもう僕らのチャンネルはみんながやりたいって思ってるものを叶えるチャンネル叶えちゃうんだよね眩しいよ改良<笑>がすごい<笑>今日もいい調子で<笑><笑><笑>かっこいいこと言った後にそれで潰してくるってい う, う、ね、潰してくるね分かりました分かりましたということで、えー、今日はダブルアレンド・ゾワーマルドを早速解説していきたいと思いますはいじゃあいきましょう、はい、どう ぞ, どうぞ はい、ということでじゃあ早速やっていきましょうダブルアランド・ワールドまずどういう技なのかちょっと軽くさっき説明したけど見せてください今日は一発で決めてくださいおっいいこれで、ね、ノアアップだからマジで<笑>結構張ったちょ<笑><笑>張った張っ た, <笑>張った<笑>みんな気をつけてノーアマップで必ずやらないように<笑>今回ポイント3つあります3つまず1個目アラン ド, ド・ワールドこの1回狂って回すやつね、うん、これの高さねそう2つ目2つ目はこれ実はね ジャンプしてるんだよジャンプしてる飛んでるんだよ回してる時にでこの飛ぶタイミングが超絶重要ですはい3つ目このさっきポイント1で言ったこのアラウンド・ザ・ワールド高さを出すのが大事なんだけどそれに付随して足の動かし方がちょっとだけ変わります変わりますそのやり方がとっても重要なのでその3つ意識して練習方法を入っていきましょうはい練習方いきましょうまょう、まあ、今回練習方3つあるんだけど、うん、まず大前提として、うん、アラウンド・ザ・ワールドはいね これ内側このインのやつが必ずできるようになってからやりましたねはいでその上でまず練習方法をその一その一は素振りです素振りですねバカにならないんですよ<笑>本当にバカにならない<笑>バカになりませんあの、<笑>僕らの配信来てる人はすけが<笑>いつも言ってるのが分かると思うんだけどスーパーのね、の中でね<笑>やるんだよね、はい、スーパーの中でやらないですよでは<笑><笑><笑>まあどういう感じでやるかっていうとちょっと見てて まあ、さっき技見て回ったように分かると思うんだけどこういう、うん、この2回回す動きにまず慣れるこれちょっとスローでじゃ再生してもらってい君じゃん、はい、動画をこう編集でスローにして編集でスローにそうそうそう、まあ、どうやって回してるかっていうとすごい特殊なんだけど、うん、まず1回目はまあ膝をから上げてぐるっと回しますで2回目がもう膝を使わないんだよね、うん、膝下だけで そうそうそうそううここの動きがね多分ね最初慣れないと思います、うん、この足の動きちゃんと真似してこの最後この上げるここまでしっかり忠実に再現できるようになってからやってください最初、うん、足に体持ってかれちゃったらこんなんななっちゃうんで、うん、膝をこうやって手で押さえるとブレずにできます、ね、最初確かに確かにフォームちしっかり意識してくださいね意識してやってみてくださいと、はいうこと で, でじゃあ次練習方法 その2いきましょうその2はジャンプしながらアランダー・ワールドを高く上げてみるすごいです、まあ、こんな感じここそうそうこれが大事ですでここで重要になってくるのがポイントのところですまず一つ目の高く上げるところです、ね、でここに付随したポイント3のこのやり方 うん、ご説明していいくくんだけどいくつか大事なとこが あ, ありますね結構細かいんですけどねまず、はい、普通のアラウンド・ザ・ワールドよりにより最初のボールのリフティングの位置を遠くにするす、ね、はいでなんでこれしたいかっていうと2回回す時にボールが詰まっちゃうんですね近い、うん、体側にあるとなんか当たったりしちゃってた、ね、うするんで奥から手前にボールを持ってくる感じで上げましょう、はい、であとは上げた瞬間にボールを上げた瞬間に一瞬 こっちに体重をを乗せて、うん、勢いをつける自かしも 100% 体重は乗るっていうイメージでやってください、うん、これバカにならないねこれバカにならないでどの技でもめっちゃ大事ですめっちゃ大事重心移動がリフティングの技やる上で超絶大事なので、うん、しっかり意識して2回転とかの時はそこまで気にならないんですそうだ、ね、この勢いって、うん、ただ3回転とか 2.5 とかなってくるときに、うん、あの重要になってくるです多分このダブル この技やろうって思ってる子はどんどん上手くなっていこうみたいな、うん、意識が強いと思うからここはすごいね重要です、うん、今後にも発展できるようで捨て付けた方がいいです、うん、ください触る位置これリフティングして絶対頂点に達した時って力ゼロになるじゃないそれがちょっと下がった時っ、ねうん、でなおかつただのアランドザ・ワールドよりもちょっと高めにそれをセットして上げてほしいです、うん、練習をオスオモさんいきますこれはもうね完成形にトライをしましょう、はい、挑戦していきましょうどんどんあのもう ボールつけて二回マタイでみるっていうところをやっていきましょう。でここあの最初拾えなくてオッケー回せるってことが大事なんだよ、うん、なんでまあこんな感じで軽くどうそうそうそうそうこんな感じまち<笑><マジ><笑>あの軽<笑>ぶっ て, 言う空ぶって、はいう軽ぶ軽軽ぶろ回んなかったでここで重要になってくるのがジャンプのタイミングなんですよジャンプのタイミングねとっても重要ですでどのタイミングでジャンプするかっていうとオッケ だから2回転目のときにボールポンって当たってたんでどっか行っちゃうそうなるミスがあったときはあちょっとジャンプ早いなって思ってます。なので1回目回しきりましたジャンプみたいなイメージでやってみてます、うん、そうだねここでやっちゃいけないことがあるんですよ あのー、間に合わないからとにかく早く回そうとしすぎちゃう人がいるんですけど、うん、じゃなくてボールのこの動きに合わせてボールをあ、足をこうやって回わせていくあね、うんうん、っていうのがすごい大事な、はい、ボールって確実に上がって重力で下がるからそれに合わせながら足も動かしてあげるっていうところを意識してやってみてください分けて「w e b u n a かしな」<音楽>